その名は、その名は、その名は、その名は、その名は、よさこいだ<笑>まし愛。また腰がりました。会場の皆様おはようございます。おはようございます。肌のにただいま帰ってまいりましたよさこいだまし愛です。肌のに元気と暑さを届けたいと思います。 よろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ来てよさこいな試合。よさこいそう千妻さんありがとう 湯山市2階の皆さんありがとうございました。